あーここ、なんか、あの、学校とかい行きたくないなーって思ってる中高生の方たちは、あの、ちゃんと行った方がいいと思う。ほんまに。なんでかって言ったら、こういう私今18で社会人1年目なんですけど、 こう、大人の世界にポンって掘り出された時に、あの、漢字読めへんってなったら、スーパーミラクル恥ずかしいから。いや、スーパーミラクル恥ずかしいとも思わへん。ああ漢字分かれへんわへへんぐらいの、漢字。で、私本も読まれへん。読んできてへんし。ま、もう本というも何して生きてたやろな、逆に本読まんと。音楽も聞かんと。 何してたんやろ私、中学の時ほんまに何してたチャリで、ヘルメットかぶって。いや、でもほんまに何してたんやろなんか。別に、別にバスケ一筋でしたって感じでもないねん、別に。だってベンチャー温めるメンバーやったし。いっか別に私が上手くなったところで誰も得せえへん。へっへーと思ってた。 あと先生に怒られてばっかりやった。なんか。なんやろうなぁ。なんで怒られたんかなぁ。なんか理不尽なこといっぱい怒られたなぁ。今、今も、私はなんで怒られた。今、なんかそう言って、大人になった時に、ああ、あの時は怒られる理由がわかりましたとか、言う人おるけど、私今でも怒ってる。なんか、うん。まだ子供なんかなぁ。 いや、でもあれは、ま、私間違ってない。多分これ生涯ずっと言い続ける、私は間違ってないって。なんでかって言ったら、ほんまに私間違ってない。なんでやろうな。これ、これ別に話せるような内容じゃないんですけど、私は、あの、いっぱい怒られてきたけど、なんで怒られてるのかわかりません。ほんまにわかりません。な<笑>んで怒られたのあの時私。悪いことした怒られたっていうかなんか。 な, なんかそういうの嫌やな。もうなんか、なんやろうな。なんか大人の言うことは絶対っていう考えを改めていきましょうよ。ね。はあ、全く分からんもんだ。お腹すいたな。チキンナゲット食べたいと思ってね。 そのチキンナゲット屋さんの前まで行ったんですけどあー<笑>と思ってやめたそう大丈夫私はお金ないお金ないお金ないお金ないお金ないからこんなところでこ こ, こ, ここのここのお店に課金しちゃダメ絶対にダメダメ絶対と思ってまっすぐ帰ってきちゃったまっすぐってか寄り道したけど帰ってきちゃったなチキンナゲット食べたかった スキンナゲット食べたいしなんかみんなみたいにこうスタバ行きたいしなんかやまりなのインスタとか見たけどなんかあの人毎日なんか毎日なんかそのパンケーキ屋さんとか朝ごはん専門店みたいなとこアメリカかなんかに行って私は そんなことしたら生きていからへんくなっちゃうから美味しいご飯が食べたいよ抹茶の抹茶のクッキーが食べたいよ抹茶のクッキーが食べたいだけやのに <笑> 抹, 茶の抹茶のクッキーが食べたい抹茶ドあのお餅のやつも食べたいしチョコレートも食べたいよ。<笑> 将来絶対お金持ちになってやるおっきいおう住んでやる家にプール建てたるし絶対絶対建てたる<笑>絶対おうちにプールつけるからな<笑>あとまお風呂お風呂お風呂にあのシワシワって。 ってなるやつとかあの炭酸お風呂なんか炭酸が毛穴に入れて聞いたことがあるからあの、ボタンを押したら炭酸出てくるやつとかお肉が食べたいしあとは何つけたいかな。 僕が泣いてるかっていうから僕が売れない売れないからだそうだ自分のせいだ何言ってんだもう自分今は自分自身を否定したことになったせっかく僕という人間がこの世に婚姻してるのにその存在ですらその存在ですら今僕は侮辱したな<笑>お金ない お, お金ないって言ってるくせにね 毎日アイス食べてるわ。みんな頑張ってるよね。いや、もう僕なんかに投票しなくていいです、もう。こんな、もう侮辱満載の。 もうな、ね、僕絶対に<笑>何してんの待って待ってあかんわ<笑>でもまあ幸せなんなその幸せなことやってだってさ私がさボタン押して配信しますって言ったらこんなさ7000人とかも人集まってさ幸せなことやだって私普通にさヘラヘラさ あの、わざとさ、中学の時とかわざとさ、自転車でさ、あのガードレールとかにぶつかりに行ってさ、あの、わざとこけてさ、で、自転車ボコボコ、女子のくせにさ、中学3、中学三年生のさ、男のチャリよりもボロボロやったりしさ、なんかそう、なんかそういうのに、 何言ってんねやろうな。はぁ、あ、もう、どうしよう。何してんねやろうな、はあ。もう。なんで泣いてんねやろうな。別な、何やったっけななんで泣いたやだっけなんで泣いてんの泣けばいいと思ってんから、あれや、女ぶってんねや泣いて 泣いて助けてもらおうと思ってんねや、僕は。別にもう助けんでいい、僕なんかも。もう、のなしにして。なんや、もう。野放な し, し, <笑>しにしてください、もう。 I'm <laughs> sorry. うういう私今18でたくないなって思ってる中高生の方たちはねい僕なんかも本ンマの話にして私はなんで怒られた今なんかそう言うて大人あのちゃんと言った方がいいと思う<笑>ほんまに私間違ってないなんでやろうなこれなんで怒られたあの時私あーなんかそういうの嫌やな 掘り出しされた時にあの漢字読めへんってなったら the eye. Name book, h u n t なんで僕が泣いてるかっていうから僕が売れないん。